よしゆきよしゆきよしゆきビジョン!明治」「メイチ果汁グミ」「雲州みかん果汁100自然派のあなたへ」 噛むコラーゲン2400ミリグラム明治果汁グミ温州みかん果汁100見ていっちゃいましょう、うん、果汁100 着色料不使用と心地よい弾力食感が特徴のグミキャンデー果汁グミ自分らしさを大切に等身大の一休み自然体で過ごす毎日に果汁グミをどうぞどうぞ 開けちゃいましょう袋を開けましたオレンジのフルーティーな爽やかな香りが。 ってきますねそしてこれが果汁組ですかそうですねこれはみかんを一房むいた形になっていますね一房って数えるんでしたよね多分ねそれでは いただきます、うんうん、ああやはり。 非常にシンプルな温州、うん、みかんの味がするグミですねまあそのままですねでも何だろうやはりこうかんでいくうちにこの温州、うん、みかんのこう果汁 というんですかそれが噛むたびにこうじわじわっとこう広がってくる感じがしますねうんあとうんちょっと甘ったるくなりすぎないかなぐらいのちょっと適度な酸味もありますねうん まあ結構そんなに結構まあ温州みかんでまあ普通のグミだからまあ味わいはシンプルですねやっぱりねだか、うん、ら、うん、噛みしめるたびに広がるこの温州みかんの味わい して最後にこのちょっと適度な酸味を残しつつこう溶けていくって感じですかねうーんいやーでもねやっぱりこう噛むたびにこう中からこうちゃんと味がこう出てくる感じがあってうんですねなかなかおいしいおいいですね 以上、以上、明治果汁グミ、温州みかん、果汁100でした。